皆さん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ第9回期間第2部、セントポイントです。では、まず、あとポイントがデータ構造として、なんか簡単に考えましょうストラク。C++ のストラクトでポイントを、えっと、で、まあ、保存すると、まあ、こんな感じですね。なんか、コンストラクターを作って、ポイントゼロゼを作ります。 で、えっ、ー、と、まあ、あの、コンストラクトじゃなくて、まあ、そうい う, ふう他のコンストラクト、XY のコンストラクターで、ポイントは XY ができます。これはなんか、重要なポイントが、あの、データ構図を作ると、なんか、まあ、イントで作ることが、なんか、課題によってはイントだけで扱える課題は、イントで扱いましょう。そうすると、なんかその丸めの、のことを考えなくていいということになります。で、何か、あの、途中で、 ダブルが入ってしまったら、プログラムの中で気づくことができます。あと、あの、ストロクトで作ると、オーバーローディングすることができるので、それは便利です。オーバーローディングか何かというと、あの、プログラミング言語の通常の関数が他か、他の、あと他の関数に、まあ、ストロクトで使える関数に、えっと、使うこと、使えるようになりますので、便利です。例えば、さっきのポイントのデータ構造で、 こういうふうなオーバーローディングすると、このより小さいオペレーターをオーバーロードすることができます。こうすると、ポイントとポイントの間により小さいのオペレーターを使うことができます。同じく、イクワルオペレーターもオーバーローディングすることができる。こういうふうなオーバーロードを定義すると、このテストができます。A がポイント12で B がポイント34。 で、a イコール b とかをテストすることができます。あの、イコールとかをオーバーローディングするときに、エプスロンのテストを忘れないでください。あともう一つを使えるのは、なんかそのポイントとポイントの距離ですね。幾何問題の中で、主に二つの距離を使います。エオクリド距離ですね。まあ、エオクリド距離をみんな知っていると思うんですけど、あの P1 X、p1x- P1、p2x2 乗のあと、square root と p1y-p2y の2乗で、p1x2 乗と p 2 y の2乗を足してイ q u a r e r o を取ること。ただし、s q u a アル r o を取ると丸めの誤差が広がれますので、よくあるのは、その距離があのその r e r o o トを計算するじゃなく、え、っと まあ、ここはイスクエアルト計算するということですね。でも、たまにスクエアルトなしで、その、dx×ds プラス dy×dy だけを使うことがあります。ですね。それは、なんか、あの、問題によっては、なんか、よくコードに見てください。あと、もう一つの距離が、マハータン距離、あるいはタックスカーブ距離、あるいはグリード距離、つまり、ポイントとポイントの間のグリードの距離となります。 まあ、これタックス株距離か何かというと、px-p1x-p2x p l y マ p ナ y p 1 y ですね。これはただこういうふうな、あの、縦線と横線の距離で計算されます。あとはポイントの回転ですね。ポイントの回転が、例えばこのポイントがこっちに回転するところがこれをよく、あの、 あ<笑>とで、なんかその、なんていう、三角形と か, とか、それで交差のプログラミングだと、交差点を判定するプログラミングで使うことがあります。で、えっ、ー、と、例えば、ポイント t が中心点の周りに、えっ、ー、と、曲がりたいときだと、なんか px が px×cos-py×y。で、py が px×sin プラス py×y。 まあ、こういうふうな計算となります。これを気をつけないといけないのは、あの角度の計算はほとんど、えっと、レイディアンであと計算されますが、たまに問題の入力とか、そしてなんか教科書で d e g グリーですね、0から36 360度のディグリーでえっで、と、表示されますので、計算する前に 必ず degree から radian、えー、に、えー、と移行しましょう。こういうふうな define,degree と radian と radian と degree をあの提示するとアペリですね。あと π についてですね。π が、えー、とコンスタントで定義することもできますが、なんかコンスタントするより、例えばこういうふうにパソコンで計算してもら う, こう。こういうふうな計算すると、なんかちょうどパソコンの、なんかあの、 えっと、変数の方のサイズで倍を計算してもらいます。では、ポイントからえっと0に行きましょう。線のデータ構造は実際にいくつかありま す, ですね。なぜかというと、線の表現が、ある1の表現がいくつかの方法で、えっと、なんか、定義することができます。まあ、よくあるのは、 こういうふうなあの数式ですね。ax プラス by プラス c イコールゼロ。で、abc をあの固定すると線を、えっと、表現ができます。線をなんか指名することができます。もう一つが y イコール mx プラス c。m が y と x の角度と表します。ですね。あの、m が、あと線の角度を変わると m だけ変わればいいので、 あの、この上だと線の角度を変わるために A と B を変わらないといけない。下の方が線を変わる、線の角度を変わるために M だけを変わる必要があるので、まあ、たまに上の方が便利とか下の方が便利とか両方あります。あとは、あと、二つの点で、えっと、これは入力としてはこれはよくありますんですね。二つの点から線を表示することがあります。ほとんどの場合、この下の方から 上の方にえっと移行する移行して計算することが多いでしょう。まあまずあとこのデータ構図がまあ a b c 一番上のであります。でそうすると入力としてはなんかポイント1とポイント2が。えっとまず縦縦線の経図ではないかをテストして。縦線の数である場合だと。a が1で b が0で c がマイナス b g x となります。 縦線の場合だと、まあ、こんな感じで ABC を計算されます。では、2つの線が同じであるかどうかをテストするためですね。あの、まあ、あの、まあ、もう一度 ABC で線のデータ構造と考えましょう。ABC で線のデータ構造を考えると、2つの線が並列線であるかどうか、A と B が同じ。A と B が同じであれば、2つの線が並列です。 で、えっと、A と B と C が3つとも同じであれば、その2つの線が同じ線となります。だからこういうふうな関数があります。並列であるか、L1 と L2 が並列であるかどうかということが、A と B をテストしています。で、同じであるこ と, と、なんか並列である、プラス C も同じであることでなります。あとは、あの、線の交差点ですね。 あの前回のビデオで1000分の交差点があったんですけど、今回は ま, あまず1000の交差点だけを考えましょう。1000の交差点が ABC と ABC。なお、この ABC が2つの点、2点から ABC を計算すると、さっきの関数が、ここですね。B が0か B か1になるので、 ここもそれを使います。ですね。L1 と L2 と P。この P が交差点となります。ですね。じゃあ、まずと L1 と L2 がと並列であるかどうか。L1 と L2 が並列である場合だと、なんか P が存在しない。もう一度なんか、最初はスペシャルケースを試してみます。で、次はと交差点の X を計算します。えっと、L1 と L2 が 無限線ですので、X は必ず存在します。ですね。で、えっ、ー、と、PX をチェックしたときに、あの、L1 が縦であるかどうか。L1 縦である場合だと、PY が、えっ、ー、と、この計算となります。L1、えっ、ー、と、L1 が縦ではない場合だと、PY がこの計算となります。ですね。<笑> で、こうすると、なんか、あの、二つの線の交差点を計算できました。あとは、線分とベクタルの考えましょう。このベクタルが、なんか、その、アレイのベクタルじゃなくて、あの、その、ま、ポジションのベクタルって考えてください。線分が、えっと、ある線に対して、あと、その、終わりのポイントがある P1 と P2 ですね。ベクタルがえ、えっと、線、えっと、歩行がありの線分。 ほとんどの場合、ベクタルは p1,p2 ではなくて、p1 だけで考えて、p2 は0と考える。まあ、0から p2 っていう考えることがあります。ですね。あとは、なんか、あの、ベクタルが方向性とサイズ。サイズはイスカーラで、方向性が、えっと、なんかサイズ1のベクタルということがあります。この方向性とサイズの の, の、えっと、の構造で保存すると、いろいろな計算が、あと、簡単になります。 まあ、あの、どちらかちゃんと繰り返すことは難しくはないですね。じゃあ、ベクタルがダブラ x y まあ、つまり、ベクタルはただの点と考えられます。で、ポイント A、ポイント B がベクタルにすると、まあ、あの、B-A っていうことですね。だからポイント A とポイント B があって、ポイント A とポイント B があって、ベクタルはここなですので、まあ、あの、B-A となります。ですね。 で、スケールが、ベクタルのサイズをいすからに、えっと、なんか、あの、かけ算する。これは、x かける s と y かける s だけです。で、トランスレートが、ベクタルのポジションを移動するというころです。では、よくあるのは、あの、点と、ポイントと線があって、そのポイントが線からどれぐらい距離があるのか、計算が必要ですね。 あとは、ポイントと線分の距離です。まず、ポイントと線の距離から考えると、この絵で見るとわかるんで、もう一回すか、P から AB の距離を計算したい。そのために、まず AB の線を計算して、で、P が、えっと、なんかその、交差点の C を計算します。で、A と、<咳>その、P と A の線の中での距離を、 計算して、AB が AC にスケールします。AC にスケールすると C の場所が分かります。あと、線分の場合だと、その C が A と B の間であるかどうかをテストすることがあります。アオグリスムとして考えると、まず、AP の L 線のプロジェクションを計算します。これは U ですよね。 AP を線にプロジェクトするとどのくらいの距離になります。で、AB のベクタルを、えっと、U にあとスケーリングします。それで AC のベクタルがオともらいます。で、P と C の距離を計算します。で、線分の場合だと同じなんですけど、あのその U が0から1ではない と, あ と,、まあ U がえっと、C が A と B の中ではないから、あと p の距離が p と b と p と a の短い一番短な距離となります。プログラミングするとこんな感じですね。まずドット積の関数が a かける b プラス y かける y ですね。で、ここはなんかその距離 x かける x プラス y かける y なんかあと、スクエアルートなしの距離となります。で、えっと abp がえっと p と が AB の線の距離を計算すると、まず、ベクトル AP があって、ですね。で、ベクトル AB があって、で、APAB のドット積がその U、P の AB の距離がわかります。で、それは、あと、ノームス s q に割ると、あの、なそれ、<咳>あとドット積割りノームス s q u が U となります。 で、C が、えっと、A を、なんか、A、AB の E スクエアになって、これは C となります。で、B、距離の P と C とかが計算することができます。線分の場合だと、まあ同じなんですけど、まず U のサイズを、えっと、チェックします。U は0より小さければ、U が1より大きければ、線分の外側になってますので、あの、あと、線分に、えっと、選び入をします。 あと、二つの線分の間の角度を計算したいときですね。a, b と o で a, o と b, o の角度を計算したいと、なんかま、またドット正規で計算ができます。oa のサイズかける ob のサイズかけるあと cos of e t で、これはあと oa と ab のドット正規と考えられるので、テッタはアークコ c c o の oa を ab のドット正規。 とののササイ ズ, ×OB のサイズまあ、こんな感じですよね。アークコスサイヌのドットセーキの OAOB 割りスクエアルットの OA のサイズ ×OB のサイズとなります。これはなんかこの角度がレイディアンで戻ってきます。あとよくあるのは、えっと A と B の線か線分があると、 ポイント P が A と B の右側にある、左側にある。ですね。これはあのクロスプロダクト、あのクロス席で、えー、と計算することができます。ですね。で、PQ と PR が2つのベクトルで、PQ×PR のクロス席が、えーと、PQ と PR 両方にあのペペンディクラになっている、えー、とベクトルにな ね。まあこんな感じですね。で、このサイズが、えっと、PR が右であれば、えっと、あ、すみません。PR がピ PQ の右、左であれば、クロス積はポ ジ,、えっと、ポジティ、プラス。で、PR がピ PQ の右であれば、クロス積がマイナスになります。ですね。だから、まあまずクロス積を計算して、AXBY-AYBX マイナスで、で、えっと、 それはゼロより大きければ、カウンタクロックワイズですね。なんか、あの、左側にある。ネガティブであれば、えっと、右側であります。で、ロであれば、その3つの点が、えっと、同線ですね。あの、今日、3つの共線点となります。このクロスは結構、これからの、あと関数に使いますので、いろいろな、あの、便利となります。 では、の次のビデオが、えっと、円と、あと三角形の関数を、あと、リビューします。